えー、公式に踊らせていただくのは約2年ぶりです、えー、みんなこの日をくるのを本当に心待ちにしていましたただコロナ禍ではありますので、えー、マスクをつけての演舞のご容赦願います今日も元気にそして精一杯笑顔で踊らさせていただきますので応援よろしくお願いいたしますそれではまいります 北条『飛びかいにちえの少し』の。 Сокушей, майор! Эндрюгра! 観客の皆様に礼